まさかまさかの主音器動画第5弾はい、ネック式版の型主音器徹底的に紹介しますいくぞ本番いきますよーカバラオッケーオーオッケー役者オッケーよスタートはいどうも皆さんこんにちはえこの挨拶久しぶりえ監督のバの監督ですえ今回はですね案件動画というわけで紹介<咳> はいというわけでですね久しぶりに商品紹介していきたいと思います今回紹介しますのはこちらネックバンドし音機はい監督過去にですねこちら こちら、2万円、3万円台の収音器となっております。そして、こちらと、こちら、ジンハオさんから提供していただきました、収音機となっております。こちらに関しては、1万円以下で買える、比較的低価格な収音器となっております。というわけでですね、なんと、収音器紹介動画、5個目今回は、他の収音器と比べて、ここがおすすめだとというポイントを紹介していきたいと思います。参考になっていただければ幸いです。 開けていきたいと思いますあちゃんにパッケージはですねこういった形の薄型なものとなっておりますオープンはいえまずいつもの取り扱い説明書スマートで健康な生活すべてですね日本語しよとしかもなんかちょっと可愛い感じの文字になっておりますねお水町ですお水町ですナビーのお水町ですはいでは行きましょうはいではこちらでございますネック式バンドというわけで今回初めてのタイプですねはい こちらが本体となっておりますあとは本体を充電する USB イヤーチップそしてお掃除ブラシそしてこれ、うん、これは何でしょう取説にも書いていない付属品ですねでは早速設定をしていきたいと思うんですけどもイヤーピースはまだ付いておりませんのでこれからやりたいと思いますこちらにセットをしていきますはいつけ終わりましたこんな感じですお柔らかいです めっちゃふにゃふにゃですこれはいいかもしれないあほぼ重さを感じませんそして左側は何も書いてなく、えー、右側にスイッチ系ですねそして、はい、ここを開くと USB の差し込み口がこれですね開封したばかりなんですけどもこちらこうペリペリペリと剥がすことではい 使用できる環境になりますこのパーツがついておりましてこれをこうすることによって遊び期間が短くすることができるこういったものもついておりましたねはいというわけ で, ですね今回紹介していきますのは電池交換不要 USB 充電式ネックバンド集音機 JH-TW40 こちらを紹介していきたいと思いますで集音機なんですけども5代目というわけ で, ですねこの集音機おすすめな部分を監督厳選で4つございますまたお水かーい 回紹介します音機どういうところがおすすめかと言いますと自宅でもお手かけ先でもどこでも気軽に使えるふりかけスタイルが売りの収音器となっておりますえっこい個人的にですねでその地下鉄ね人がたくさんいる中でイヤホンをつけようとした時きにもしくは外そうとしたときにボロあ というシーンが怖くて、ワイヤレスイヤホンはなかなかつけれません。また、移動中、ワイヤレスイヤホン、怖くてつけれません。まあ、最近のね、イヤホンはちゃんとね、落ちないようになってるかと思うんですけども、やはり、不安が常に生じる環境、脱着を繰り返すと、噴出する恐れもあります。また、ポケットに入れておいた後に、ない片方だけでは使えないワイヤレスイヤホン。嫌ですね。今回はまあ、主音機なんですけども、こうやって、首掛け式にすることによって、安心感が段違いですね。ちなみに、こちらの主音機、マグネットタイプになっておりまして、パチッと、 くことがでできますすここういうい感じですねこんな感じでつけることができますなので本体を落とすなんてことはほぼほぼないかと思いますので紛失する恐れは限りなくゼロかと思いますはいではですね今回の商品え特徴を監督で4線にまとめてみましたので順番に紹介していきたいと思いますまずは一つ目二つのモート切り替え今回の中音機には標準モードと またおいちょっとちょっとちょっとそんな水分足りなかったのか改めましてえ今回の主要には2つのモードがついております標準モードと高性能ノイズ低減モードまずは標準モード一般環境下で使うモードでバランス柄となっておりますもう一つの低減モードは騒音が発生するところで使うモードです騒音の中でも会話をよりクリアに聞き取りやすくしてくれます というわけで、えー、マイクの穴が、本体、スイッチが集まっているところの、こちらでございますね。小さい穴があるかと思いますが、こちらで相手の声を集音。周辺の騒音は小さくしてくれて、はっきりした会話環境を作ってくれる集音機となっております。続きまして、二つ目。省エネで電気代節約。80時間連続使用可能。というわけで、充電式タイプの集音機となっております。約3時間の充電で、約70から80時間ぐらい、こちらを連続使用することができます。 めちゃくちゃすごいね。日常会話、通勤、電池切れの心配はほとんどないかと思います。充電なんですけども、ちょっと見てみましょうか。この USB の充電ケーブルを、差し込み口、このちょっとくぼみがあるところから爪で開くと、差し込み口が見えますので、この USB の差し込みに。 はい端子の部分ですねはいこちらはですねお手持ちのアタプタでできますね USB タイプこちらをつけて接続をしていきますそうしますとオレンジが充電中グリーンになると充電が完了の合図となっております、はい 3つ目シンプル操作音量調整は5段階まあ周音器というわけで特に高齢者でも簡単に使いやすいシンプル操作になっておりますボタンはこちら電源ボタンと音量の上下のみ右左に関してはイヤホンのところに R と書いていますので R はライトなんで右ですねでこちらでセッティングまた水かいおいおいおいおい水分補給しすぎてぷくぷくなっちゃうけど大丈夫 ちょっとつけますねこちらはいつきました、えー、このような感じになっております電源ボタンはですね機能ボタンというものを長押ししますはいこちら3つある中の真ん中のボタンこちらが機能ボタン電源ボタンとなっております長押ししますおピピお えますね あ, あ, あ, あ音がちゃんとクリアに聞こえておりますでこの電源ボタンを3秒間長押しますとピッピッピッと音が鳴りますそして電源を切る際はこの真ん中のボタンをまた3秒以上長押しますピッピッと消えましたこちらのマイクあ声があネックバンドということでこう触ると音が鳴りますのでお気をつけてくださいあああああああなんかステージにいるような感じどうも皆さんこんにちは監督ラボの監督ですといわけですねプラススマイナスと大きく書かれております音を上げる 下げる一番最大マックスにしてもめちゃくちゃでかいっていうわけではなく、いい感じで調整されておりますね。手元でですね。あ、ちょっと大きすぎるな小さすぎるなっていうところであれば、上下どちらかで音量を上げたり下げたりすることができますので、本当にシンプルに追求されております。続きまして、4つ目、おしゃれデザイン、快適な装着感まずですね。ちょっとびっくりしました。のが、こちらめっちゃ軽いです。もうほとんどかかってないもん<笑>当然わずか 13.3 グラムという超軽量1日装着しても付いていないと思う。 軽いですそしてまだこの見た目ですね明らかに中音符に見えない、まあ、よくあるこういうネック型バンドと同じようなデザインとなっておりますのですごいもう柔らかいですこんな感じで波打つこともできます逆に曲がることもできるけれども基本形状はこういった形となっております というわけでこちら首にかけても全然苦ではありませんこれは何なんでしょうねあこれさこれ耳につける部分のこれか説明書には載ってないんですけども絶対こうですねこれですね耳からずれないようにするためにはこういったものをセットすることで装着感とビジュアルが変わります 今使っている限りハウリングはですねまた1回もしてい、ませんねはいというわけでですね、今回は USB 充電式、ネック式バンド、周音機紹介していただきました。まずもう一回改めておらいしますと、この周音機めちゃくちゃおすすめな点はですね、柔らかい、そしてかけていることを忘れてしまうぐらいの軽さだったということ、そして操作がめちゃくちゃ簡単、電源ボタンもこの真ん中のボタンを3秒以上押す、消すときも3秒以上押す、そしてプラスマイナス、えこちらなんですけども、説明書を見ますと で, ですね、こちら6段階まで調整できますね、えすぐ使うときはですね、マグネット式になってますの、ね、で、 パチッとつけるるここととででさらにすすすね噴することがなくなくりますはいというわけで今回はジンハオさんの JATTW40 というですね収音機を紹介させていただきましたこの監督ラボでですね自分がおすすめしたいものですとかあとこういったガジェット系などをです、ね、徹底的に紹介しておりますのでもし良ければチャンネル登録をしていただけますと幸いですまた一つのいいねだけでもめちゃくちゃ励みになりますのでぜひよろしければグッドボタンお願いしますというわけで収音機シリーズ第5弾となりました果たして6弾目は来るんでしょうかこうご期待 はいというわけで、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう !5 個目というわけ で, です、ね、紹介していきたいんでこちらのこちらの他の USB 充電、装の中でも、<笑>オレンジが、はい、ということで、ちょっとこのままの、はいえー、あとは、じゃあ、アップだね。